これはオニヤンマじゃないわけね。あ、はい、ヤブヤンマです。ねヤブヤンマ。そしたら、うん、まあ、こう三角じゃないですか、ええ。やった方が、あの、トンボがいやさ、返せるわけじゃないんですけど、うん。蝶とかトンボって、結局羽折ったら、うん、羽が蝶ってなるから、三角形になるじゃないですか、形が。なるほどだから、これを、こう、こう三角状態にしておるんですよ。うん、そうすると大体、たいトンボのサイズに合わせて、本当は合わせるんですけど。 これって何人に一人ぐらいできる技なの？まあコンチュメニアなら多分できると思います。えそれでえ大丈夫なの？俺ちょっとこ う, いう苦手なんだけどえ無理。噛みついたりしない？噛みついたりはします。するよね。なんかさいや噛み付いたことあるなんか、うん。そうそう。うんまあついてきちゃうな一匹。 そしたらこうすると羽ばたかないで保管できるんでまあ基本的に鬼山とかとてつもなく飛躍力のあるトンボじゃなければや本当は薄い紙とか。 サイズ感が合った紙でやんないと中 で, 中で動いたりしちゃうんでだからまあ極力最小限折ってトンボに負荷がかからなかったりあとこれなんか気が付かないでぐしゃみたいなのがまあある可能性がありますねなんでまあこうやってぴったりぴったりちゃんと止めてあげるとこれで羽ばたかないんで、うん、じゃあもう一匹もちょっと頼んでいいかなはちょっといいですよ こんくらい小さくすればいいかな。ちなみにこれはオニヤンマじゃないわけね。あ、はい、ヤブヤンマです、ね。ヤブヤンマの。で、トンボの、トンボの隔離の中にいる。ヤンマ科に属する。トンボですね。ヤブヤンマっていう。で、オニヤンマは。特有のオニヤンマ科っていうのに属するんですよ。 でオニヤンマかのトンボは本州には基本的にはオニヤンマしかいなくて他全部沖縄とか九州とかに分布してる南ヤンマとかカラスヤンマとか<笑>そういうトンボばっかりですね明日までなら OK? まあ、心配だったら頭の方だけ開けて餌だけ与えてあげればい無理無理 で, す<笑>でも何でも普通に虫小さい虫か本当はこれくらいのサイズ感でやったほうがあのトンボがその、この中で動き回らないんでいいんですよね生 き, えっていうか生きてるやつをエにするそうですね基本的に例えばさテントウムシとか食べるかなちょっと硬いかもしれないです 蚊とかめっちゃ食べますけどね。かっいいね。あのー。え、生きてないとだな、動いてないと。やいや、まあ、最悪死んでても、口にぶっこんじゃないわ、うんうん。ああ、なるほどね。かまどもはどう。かまどもは食べれるんじゃないですか。多分、そんな、あれなんで。<笑>かまどもよく見かけるんですけど、ここ怖いんですけど。よく。俺とかが、ここにやってたのは、冷凍庫とかに入れても、仮死状態にしちゃうとかですね。うん なんか蝶々で昔見たことあるな蝶も同じようことやりますね、うん、あ大あっこれ息できるほ本当はこうやって保管してで標本の時ってさ基本的にさこの形じゃんかそうだからこの形で保管してこのまま死んで開いてでオスだったらその生殖器が腹の付け根についてるからそこから細い棒とか通して 状状態態を保ったできちゃ う, う、ありがとう。